日本の成人男性の3人に1人が発症していると言われる AGA 男性型脱毛症はヘアーサイクルが乱れる病気です遺伝やホルモンの影響が大きい進行性の慢性疾患で「少し生え際が後退してきたかな?」という状態から徐々に進行していき毛のない面積が広がっていきます。 自然治癒することはなく治療を行わない限り薄毛が進んでいってしまうのですこのように髪の毛の太さにばらつきがある場合は AGA である可能性が高くなっています毛髪は一定のヘアサイクルを繰り返しています髪が伸びる成長期 成長が止まる耐候期髪が抜け落ちて新たに生えてくるまでの休止期この3つの期間に分けられますしかしこのヘアサイクルが20から40回繰り返されると毛根の寿命が終わり毛は生えてこなくなるのです AGA 原因の薄毛でポイントとなるのは この成長期の長さです時のヘアサイクルの場合は成長期が2から6年と長く髪の毛はしっかりと成長していきますヘアサイクルが1周するのにもゆっくり時間をかけることができるのですしかし a g a が発症すると成長期が数ヶ月から1年ほどと短くなってしまいます そのため毛が成長しきれずに弱っていきヘアーサイクルも短期間で一周してしまうのですこのヘアーサイクル1周の期間の差は髪の毛の寿命の長さに大きく関わります例えば40回のヘアーサイクルで終了する髪の毛の場合正常なヘアーサイクルですと1周するのに 2から6年の成長期をかけられるため、1週かける40回で80から240年分ほどの寿命が見込まれます。しかし、AGA の場合のヘアサイクルですと、1周するのに数ヶ月から1年しかかけられないため、1週かける40回でも40年ほどの寿命しか見込まれません。この寿命の差が いくつになっても髪の毛が多い人と AGA により若年で薄毛になってしまう人との差でもあると言えるのです AGA の主な原因とされるのは強力な男性ホルモンである DHT ですこの DHT の影響によりヘアサイクルが狂い 髪の寿命が短くなってしまいまいす DHT が生成される原因はテストステロンと 5α リダクターゼが結びつくことですですので AGA 治療ではまず 5α リダクターゼをブロックし DHT の生成を止めるそして AGA の進行をブロックしていきます 治療においては薬の服用によりファイブアルファリダクターゼの働きを止めるということが非常に大切になってくるのです当院の治療薬には内服と外用薬がございますまずはフィナステリドという内服薬でファイブアルファリダクターゼの働きを抑制します これで、DHT の生成を抑え、AGA の進行をブロックすることが可能になります。そして、ミノキシジルで頭皮の血行を良くしていきます。DHT の働きにより、悪化した血行を改善することで、髪の毛にしっかり栄養を送ることができ、発毛促進につながります。さらに、ビタミン。 ミネラル・アミノ酸などの髪の毛を作るための栄養をたっぷり補給することで強く丈夫な髪を作っていきますそして外用薬は市販薬ではなかなか含まれていない有効成分フィナステリドとミノキシ汁をダブルで配合直接頭皮に塗ることで発毛効果を出していきます これらのお薬には、注意点・副作用もございます。お薬は肝臓で分解されるため、毎日服用することで、肝機能に負担をかけるリスクがございます。肝機能の状態をチェックするため、当院では半年または1年に1度の採血チェックをしていただき、ご自身の肝機能をご自身のために見ていただいております。 また個人差はありますが内服を始めた1週間程度から初期脱毛が起こる場合がございますこれは強い毛が生える準備段階ですのでご心配なさらず服用を続けてください脱毛は23週間程度で収まりそれと同時に全身の毛量が増え始めますまたアレルギー反応が起こる方も まれにいらっしゃいます薬を服用してかゆみや息苦しさなどの症状が出た場合は直ちに服用をやめ診察をお受けくださいフィナステリドは男性ホルモンを操作するお薬です男性胎児の生殖器官の発育に影響を及ぼす可能性がございます女性未成年の方は服用せず 直接触れることも避けてくださいタブレットを割る砕くこともおやめください内服中は献血もお控えください副作用として男性機能低下性欲減退などの症状もまれに報告されていますそしてミノキシジルは血行を良くするお薬ですので現在 血圧のお薬を内服中の方はスタッフまでお申し出ください副作用としましては動悸、息切れ手足のむくみなどが起こる場合がございます症状がひどい場合はご連絡ください薬の服用のタイミングは朝昼晩いつでも構いませんが効果を高めるため毎日。 同じ時間に服用ください以上で AGA についてのご説明を終わります